演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日はこちらこちらファミリーマートのホットサンドツナセラ ー, ーを食べたいと思います夏ナとかまあ意味は別にホットサンドじゃないと改めて楽しいんですけどあっちょっと甘いなと思ってるんで熱々は天才ですそうです ね, ですね中身は こんな感じ、ちょっと固めのフランス感みたいな感じの感じ と, とろーりとろけたチャガーチューズがおいしそうにしてますではちょっと熱いのでもうこのままいきますねいただきます 炒めジムはちょっと硬そうな見た目にしてもっちりとした弾力あるタイプで美味しかったんですがツナもしなとはねていますが完全にツナサラダも当たっちゃっててチェナチュウがどこかに行ってしまっていますねそこが残念でしたねなんかとろけていて美味しそうだったのに見てたんですけとうんっていう感じで、まあ、ツナサラダはツナの旨味みがしっかり出ていて改めているので普段の食べるツナサラダとはまた違った味わいがあったんですがうん もうちょっとチェダーチーズをこういう風に引き上げてほしかったかなという部分が残念でしたのでこちらも転数させていただきますご視聴ありがとうございましたコメントしていただけると嬉しいです演武周年